皆さんは歯を磨いたことがありますかはいということでゆきですよろろししくお願いしますところ で, ですねあのー、皆さん薬局って言ったことありますでこの前歯磨き粉が来ててねいつものこうクリアクリーンとかさデンタシステマとかさ大体こう薬局にもよるけど170円190円200円ちょっとぐらいで買ってるこうこういうやつあるじゃないですか。でね 思ったんですよそのね1段上って見たことないなと思って上の棚見たらね1200円ぐらいのさ高い歯磨き粉がずらーんななってるんだよだからちゃんと見ると結構いろんな種類があってそういえばさ高い歯磨き粉って意味あんのかなってちょっとさっき好奇心が湧いてしまい買ってきてしまいましたそれではご登場いただきましょうどうぞ、えー、ホワイトマウスさん こちらですねホワイトマウスさんえっ、ー、とこのブランド全然知らないですとりあえずちょっとヒヤヒヤしながらあの薬局で一番高いのバーみたいな1200円ぐらいでお歯磨き粉に1200円かーとも思ったけどギリギリだなーと焦る額だなと思ってこのまあいろいろ同じ価格帯1200円でね結構いろいろ種類あったんですけどまあこれがパッケージ可愛かったんで。 本当にね、ね効果が違うのかちょっとと、ね、試してみたいと思い思ますえー、なんだこれアメリカのランキングでナンバーワンを取ったやつっぽいので、もともとはアメリカなのかなステラシード株式会社が出してるんですが、販売名はデンタルクレンジング WM。全然わかんないね。これ剥がしちゃおうか。これ剥がして、ちょっとパッケージをね、まず1200円のハミーヒコ。 これ見てるあなたも買ったことないでしょ。僕もないんだけど。こんなね、動画撮るって決めなかったら、こんな歯磨き粉多分一生買わないからね、一生。1200円だよ。あと、普段買ってる歯磨き粉の6倍だよ、六倍。歯磨き粉なんかどれも変わらんだろうと思うんだけど、ほら、効果高用でほら、いろんなもの防ぎますよみたいなの書いてるけど、これ別に198円の歯磨き粉と何が違うねんけどね。問題を開けてみましょう。中どう思います中ってさ、 こういうい高いやつの中って想像したことないでしょ実はね中こうなってますね普通の歯磨きと同じパッケージですけどなんか分かるかな光のテカリ具合とかここの何ていうの質感がめちゃくちゃゴージャス多分これ歯磨き粉ではこのゴージャス感なくてどちらかというとこうなんか母親の化粧品のちょっと高そうなやつのパッケージとかに使われてるなんか 光を綺麗に鈍く反射するやつうわでここも歯の部分だけギ ン, インク使ってるねわかるかな光の反射で、まあ、箱と合わせるとまあ、これぐらいのサイズ感となっておりますでは本当にこの歯磨き粉で効果が変わるのか使い心地が変わるのか検証してみたいと思いますまあ、せっかくいい歯磨き粉を使うってことなんでねせっかくなんで歯ブラシもじゃあ新しくしちゃおうということでちょっと高いガムのやつを買いました畳の どれぐらいつけたらいいのどれぐららいいいつけたらいいのかわかんないこれでこれ で, で340円はす る, するんじゃないですかこれでこの量で1200円ってことはで次かこれで30円ぐらいですよ本当にどんな金持ちがこんな歯ブラシを使ってんのよねじゃあレッツチャレンジ うわスーってきた、今。スーってきたけど、そのスーってくる感じが、やる、いわゆる、普通の安いハミヤヒコのミントと全然違う、なんか。あ、はいはいはいはい。なんか、ちょっといいホテルに泊まった時の、なんかこう、ちっちゃいチューブに入ってる。あ れ, じゃんあれに近いスーッと感がある。 分かったんだけど、なんか、高い歯磨き粉って、全然、泡立たないんだね。ちょっと泡立つけど、その安い歯磨き粉みたいにブワーってこう、泡で口の中が溢れることないし、てか普通にこうやって喋れるから、なんか、すごいね。はい、ということで、歯磨き、終了です。ちょっとね、うがいをしてみたいと思います。 はいといいとととうこでで戻っってまいりまりしたえっと、ですね一回使ってみて多分何回か使って分かってくる部分もすごくあると思うんだけどまず使って分かったのはなんか刺激物じゃないなみたいのってすごくあってこう今まで使ってた安い歯磨き粉って結構何んだろう言い方悪いけどこう。 お客さんが磨けてるぞっていう気持ちよくするためにこうなんかミントとかスースーする成分めっちゃ入ってんだなって感じでこれなんか淡々と汚れを落としてなんか歯茎を保湿するっていうのかななんか歯磨き終わった後口が乾くっていうかさなんかなんていうの水分なくなっちゃう感じがあるじゃんそういうのがなんかなくてどっちかっていうとなんだろう 歯, 歯磨いてなんかアイスクリーム食べた後うん変な例えだけど なんか口の中が結構もちもちしてるっていうかまだ1回目だからねちゃんとはうまく言葉で伝えられないんですがこのホワイトマウス多分ねこの角帯になってくるとなんかそれぞれ多分違うんだと思うあとこれはちょっとどうか分かんないけど多分なんかいわゆる歯を削っちゃうよう な, こうなんか強い研磨剤とかが多分入ってないのかなどうなんでしょうね もっと高いハミエコだったら何か変わるのかもしれないけど、とりあえず、ちょっといいものを試してみたいのコーナーでした。えー、それじゃあ最後に、もう一回商品の説明をしておくと、こちら、えー、ホワイトマウス。ホワイトマウスラストケア。最後のケアってことなんかすごい強気だね。ラストケア。もし何かこう、 歯の色とかに変化があったりとかしたらちょっとまた追加でご報告しますそれじゃあさようなら最後までご覧いただき誠にありがとうございましたよかったら高評価とチャンネル登録もお願いしようかなって今ちょっと思いかけて今こうやって iPhone で動画を撮っていますでもこんな最後まで見てくれたんだしよかったらまた 明日の動画を見てほしいな。またね。